はいおはようございますラスカルでございます本日はですね 丸亀製麺さんに訪れておりますでもね、丸亀製麺さんといえばもうみんな知ってると思うんですよも う, うどんがめちゃめちゃ美味しいお店でして本日は丸亀製麺さんで大食いが満足するまでうどんを食べたらどれだけカロリーを摂取できるのかっていう企画にね挑戦していこうかなと思っておりますただもちろんねこのきつくなるまでの大食いってわけではなくてあくまで楽しめる範疇での大食いですねうどんといえば炭水化物系の中でもねカロリー結構低めない イメージがああるんですけれどもまあ、ねちょっと僕も全く予想はついていないんですけれどもいろんなねメニューが丸亀さんにはありますんでちょっとそのメニューもね複数楽しんでいこうかなと思っておりますでプラスアルファでもちろんお値段もかなりリーズナブルなのでそのね満足いくまで食べた時に合計金額もいくらぐらいかかったのかっていうのもまあ、一緒にねちょっと発表していこうかなと思っておりますということで早速ね1品目注文して食べていこうかなと思いますじゃ、うん、ちょっと注文お願いします ぶっかけの、えー、の冷やししでお願いせんありがとうございますはーいそしたら天ぷらどうしようかな<笑>ひとまず磯辺とイカと<笑>そしたらね丸亀さんはトッピングありますんでここら辺だねネギと生姜にこれね天かすでございますね<笑>これネギと天かすと生姜もつけちゃおうかな よいしょこんな感じでいかがでしょうかということで第1陣目のねうどんと天ぷら注文をさせていただきましたでちょっとねこのネギとか、まあ、揚げ玉でかすとかのこのカロリーに関しては省かせていただきまして注文した商品のカロリーなんですけれどもおおよそねまずぶっかけうどんの徳が5 9 4カロリー 磯辺揚げが1 4 8カロリーの、イカ天が1 3 6カロリーサツマイモ天が1 5 9キロカロリーの、マイタケが1 1 0カロリーと、一応ね、合計で1 1 4 7カロリーとなっております。出来たて食べたいんで、早速ね、いただきます。丸亀さんといえばのね、このね、腰の強いうどんですよ。これ、見えますかね。これ、純白のうまそうなうどんなこと。いただきます。 <笑>うんまっこれ、ね、丸亀さんといえばのこのもっちりとしてるんだけど弾力のあるこの食感やっぱねこれがうまいっすよねうんうん、まっ早速ねこの天ぷらい化してください、まずねこちらの さつまいも店でございますうんうんうん、まこのサクサクの食感と甘みが最高にうまいです、うん、これちょっとつけちゃったりして いろいろ、うまでちょっと続いてね、こちら磯部揚げちゃんでございますねこれもしっかりとくぐらせて のサクサクで美まそう。 一瞬で完食してしまいましたので早速ね続いて2巡目のうどん注文していこようと思います<音楽>ということでただいまね2巡目到着いたしました釜玉の特に、まあ、天ぷらの方が野菜のかき揚げとエビ天が2本でプラスアルファで天丼用ご飯も注文させていただきましたじゃあいただきます で釜玉の方には卓上の、ね、だし醤油ってことなんでこれをよいしょぶっかけましてうわうまっそうみんな大好き釜玉でございますね<笑> さっきぶっかけはね、まあ冷たいのでいただいたのでまたね、あったかいのになるとこのね、うどんのもちもち感も変わりますし鴨玉っていうシンプルなうどんの中でこそよりね、このうどんの香りしっかり感じて最高ですね。<笑> たまたまうどんの得がまず669と野菜かき揚げが667でエビ天が110で2、まあ、本なので220と今この天丼用ご飯もちょっと大体なんですけれども230カロリーぐらいだと思うので合計でいうと1786キロカロリーですねこの2ターンでね、まあ、成人男性の1日分のカロリー以上は摂取することになりますね ちょっと天丼を作っていきましょうかこれかき揚げとエビ1本とでこれね丸亀製麺さんにはこれ天丼用の天だれってものがありますので、まあ、これもねきっとドバッと<笑>いい香りするわうん うんまっ丸亀さんってさもう本当に揚げたてをその場でいただけるから普通のねチェーン店とかお店にある天丼にも負けないぐらいめちゃめちゃうまい天丼が作れますね<笑>うん<笑>エビ天もねその ま, まいただかせてくださいうん 今日の動画見て気になってる方もいらっしゃると思うんですけど、久々にね、この髪を下ろしたんですよ。っていうのも結構ね、髪伸びてたから、ちょっと久々に試しにやってみようかなと思ったんですけど、朝、嫁さんに言われたのが、レゴブロックみたいって言われた。レゴブロックよ<笑> 頭のトックも完食いたしましたいや、めっちゃうまいわまだまだね、食べたいんでちょっと追加で注文していきたいと思います とということでただえばね3巡目注文が終わりました3巡目に注文させていただきましたのはこれ、ね、埼玉県でしか限定販売していないという肉汁つけうどんでございます見た目はこんな感じこのねつけ汁も都度調理なのでもう熱々の美味しい状態でございますつけ汁めちゃめちゃうまそうですね<笑>うわうまそう<笑> でこちらのオうどんも冷やと熱で注文できるんですけど今回冷やで注文させていただきましたでプラスアルファでこれ柏し天とちくわ天に稲荷が2つと。 でちょっとね、この肉汁漬けうどんもこれ限定メニューなんでカロリーとかが出てなくておおよそね他の商品とかで比べたところ通常1人前で肉汁漬けうどん550ぐらいらしいんですよでこれうどんの方が2玉になっておりまして大体ね1玉につき 250kcal ロロぐらいあるらしいので、まあ、この肉汁漬けうどんでおおよそ 800kcal ぐらいカシわが143ちくわが164いなりが156が2個ありまして合計で1000円 419キロカロリーもう4000超えましたねまだ<笑>まだねお腹余裕ですの、ね、でちょっと早速ねいただいていきましょういただきますこの月式になるとやっぱりねこの麺だけでも食べれるんで嬉れしいっすねうんあおいしい やっぱりねこの冷やしとかでもこのままね何もつけないで食べてみるとうどんにかかってる塩味っていうのかなその、ね、塩分感がしっかり感じられてそのおかげでよりこの小麦の甘みってのを感じますねうんよいしょこれちょっとしっかりつけさせていただいて めっちゃうまい<笑>うわこれめっちゃめちゃうまいとにかくお肉のだし感がしっかり出ててこのね漬け汁自体にものすごく味の厚みがあるんですよねう ん, <笑>うんでこのだし感が濃い漬け汁につけて今ちょっと改めて思ったんですけどこんだけうまみ強いのにうどんのね味 負けてないですよ、全くそれがすごいと思う、うん、ちょっとこれ天ぷらも食べていきましょうまずこちらのかしわ天でございますねうん、まっうんやっぱうどんかしわ天合うよね でこれ丸亀さんに来るとつい頼んじゃうんだけどこの稲荷ね、うんうん、うんうまん。ちょっとねつけ汁の方に振らせていただいてちょっともうこんな感じですよ最高の辛み具合ですわ うん、うんあーいいわ、このね、辛みが合うっていうよりかは、この七味の香り、これがね、すっごくお肉に合う。 あっというう間にね、30名のうどんも完食いたしましした。美味しくてもうちょっとねいろんなメニュー食べてみたいので追加でまた注文していきたいと思います<笑>ということで例えばね4品目注文させていただきました 4品目牛すきかまたまうどんいで、まあ、間違いなくうまいメニューだと思うんですよでプラスアルファでこれ野菜のかき揚げにサワラがね今限定で出てましたんでそちらとこれレンコンでございますでこの4順で取った天ぷらで今日出した分に関しては全メニューコンプリートでございます<笑>牛すきかまたまうどん1154でかき揚げの方が667にレンコン点がこれも大体170 でサワラの方が120ということで合計でですね2111キロカロリーということで見事ね一、まあ、食で2000キロカロリーを突破いたしました取りすぎだね<笑>こちらもいただきますまず卵溶きましてごめんねうどんなんだけど一旦ねすき焼きしていいですか<笑>こんな感じでねまずねちょっとすき焼きで頼むしまっ て, てください これはもうただのすき焼きですめっちゃうまいすき焼きですそし<笑>たらこれ生卵いっちゃいますかよっうわーいやうまっそうだってもうさこれをうまくないわけないじゃない<笑> これ個人的には味付けだとだし醤油かけなくてもお肉と一緒に食べれば十分おいしいよこれめっちゃうまいなうんそしたらちょっとレンコンいこうかな かからじってるるところを見せるので苦手な方はね一旦スキップしてくださいこれレンコンなんですけど見えますこの厚みこれなかなか普通のこれうどん屋さんじゃできないことだと思うんですよ厚すぎるとやっぱ火入んないからでもしっかり火が入っててこの厚みなんでこのレンコン独特のこのシャリとかカリっていう食感も生きててこれがねまためっちゃうまいわ<笑>うまっ ちょっとねここにこのだし醤油もかけてみましょうよっでやっぱりねこのすき焼きといったらこれ唐辛子し七味だと思うんでこれ甘辛い味付けには絶対合うと思うんですようわうまそううん た方がうがまいこれ丸亀さんのさだし醤油ってカツオだしとか昆布だしが入っててこの、ね、魚介海鮮系のだしがしっかり入ってるんでお肉のうまみと相まってうまみの厚みが増すっていうのめちゃめちゃうまいわ<笑> ふっくらしてるわベストにしてるしこれ最高にうまいな とということで、ただいまね40目完食いたしましたいやお腹的にはまだ余裕があるんだけどでも満足感的にはかなり満足してきてるかなこの辺りでね今日は終了しようかなと思います<音楽>ということで結果は丸亀製麺さんで大食いが満足いくまで注文した時のカロリー数合計で6 4 6 3カロリーでございます これえっと成人男性でいうと約3日分<笑> 1時間ぐらいで摂取をさせていただきましためっちゃうまかったいや、まあ本当はね、まあ、ちょっとメニュー表を見るといろんな食べたい限定とかこれねレギュラーのメニューももうちょっと食べたいなと思ったんですけれども本日はねこの辺りでやめておきたいと思いますそしたらね、まあ、カロリーが分かったところで今回この6 0 0 0カロリー以上食べた後のお会計確認していきたいと思います先生お会計お願いしてもよろしお会計、はいでっかり たまたまの特ッが以上です安っ<笑><笑>